この番組はね、月水金と日替わりでお送りしてまして、これだけはどうしてもやめられないというね、僕のことを、あの僕のあれこれをね、紹介していくっていう、なんですかね、この段取りの悪さは 今, 今週もう金曜日だからですかね。<笑>まあそんな感じでね。 えー、前回からかなあ前々回か今週からかあの YouTube の方で、えー、ちょっとくら替えをしつつまあノートっていうブログサービスにもね引き続きアップはしてるんですけどお、えー、送りしてる、えー、この番組ですけれどもね、えー、まあ再生数は別にあの少ないですけどあのこの番組はほんとね僕がもう喋りたくて喋りたくてしょうがなくて友達と会ってる時とかもねもう僕はずっと。 なんていうの自分のもうずっと俺のターンで喋ってるんでこういうところにねあの吐き出しとくと大丈夫みたいな、まあ、王様の耳やロバの耳って叫ぶ穴ですよねその感覚で、えー、喋ってるので、まあ、再生数が少なかろうが、えー、100万再生以降が、えー、もう全然あの相変わらず続けていくつもりなので、えー、聞いていただいてるエブリボディはね、えー、ちょっともういつも通り。 えー、何かしながらのねながら聞きで、えー、聞いていただくのがちょうどいいのかなと思いますさあそんな感じで金曜日フリートークなんですけどね、えー、なんか毎週ねこうフリートークもちょっとなんか今日はこういう話をしますって言ってたんだけど、まあ、せっかくフリートークって言ってるからねこうなんかもう乱れ打ちっていう感じでもういろんな話題をね変えて手を変え品を変えてやっていくのがいいのかなと思ってもう今日はあの特に。 この話をししよううってていののは考えずにお送りしてます、まああのまあ、このラジオ自体の話してもいいんですけどねあのいつも台本ないんですよあの今日はこの話をしようっていうのは決めてるんで、まあ、例えば前回のドラクエの話でいうともうドラクエの話をしようっていうぐらいの大雑把なやつを、まあ、ほぼノーカットでやってますねあの途中で咳き込んじゃったりとか あのこう今みたいなつばを飲み込んだりとかねあの呼吸したりするみたいな時のタイミングでちょっと間が悪くなったりすると1回止めてっていうのはやってるんですけど基本的にはもうノーカットでお送りしてるみたいな感じですねなので基本的にはもう今日はドラクエの話しようとかまあジャンプの話は作品をちょっと絞ってねやんないとなっていうのでまあその日の丸相撲面もかったら日の丸の話するしみたいなのをまあ多少決めてね 話してるだけで、あとは本当適当にペロペロ喋ってるだけなんですよね。で、まあ、このラジオなんですけど、もともと月に一回ね。レディクロ、えー、レディクロドットコムっていう、まあ、ラジオ、ネットラジオの。まあ、サイトがあるんですけど、そこで月に一回、ま、えー、毎月。 第2火曜の夜23時から DJ トマーキのスイートスティッキートークっていう番組をやってるんですけどまあそれがね月に1回で、まあ、どうしてもね喋り足らないからこの番組を始めたらまああの 累, 累計の回数で言うともうこっちがもうダブルスコアぐらいになっちゃってるっていう去年の10月ぐらいに始めたんでまだねえっ、ー、と何回だ、えー、算数できないまだ10回ぐらいかあの DJ トマーキのスイートスティッキートーク自体はまだ10回ぐらいなんですけどまあこっちは18回目ぐらいですか なので、もうそろそろダブルスコアいっちゃうっていうね、しかもたった1ヶ月ちょいぐらいで、まあ、それそうですよね、まあ、月に1回の放送と週に3回の放送だったら、もう何倍ですかね、えー、12倍ぐらい違うんじゃないですかね、<笑>適当に考えましたけども、も適当に計算したけど、そうまあドラクエ、ついにあのあとですよ、収録のあのあとクリアしまして、まあ、それはそうですよ、レベル99なんで、レベル99で試しに、ちょっと、あのー、先前回はほら、 なんかアクセサリー作ってその状態異常を回避するアクセサリーを全員分作ってって言ってたけど、まあ、試しに戦ってみっかと思ったらサクッと倒しちゃってあの大、ー、体ドラクエのボスって何形態か変身するじゃないですかだから前回死んだ時レベル70過ぎぐらいの時に前回死んだ時に何か顔のマスクが剥がれきって。 なんかそっから先ありそうまだ全然変身してないのにで死んじゃったんですよなんで今回もう、まあ、次の変身形態見てやろうぐらいで言ったらもう顔のマスクが剥がれきった後もう彼は死ぬのみみたいなもうそのまま死んじゃったみたいななんだったらそのレベル74の時点でもうちょい頑張れば殺せてたみたい な, な, んかな何のために俺レベル<笑>のレベル上げっていうかね もだって前回倒せなかった時から10時間以上いろんなサブクエストやったり寄り道したり装備作ったりしてたんで俺の10時間何だったんだっていうまあすごい楽しかったからいいんですけどねそうでエンディングやばかったっすよマジであのやっぱりねロトゼタシアのあの何ていうの勇者様なんで結局最後そなたをロトの勇者と任命しますっていうふうに言ってで最後ねそ の, あの神の竜 が出てきてき竜の神様がね竜神様みたいなのが出てきてあのようやく元の姿に戻れましたみたいな話から始まりまあなたこそロトゼータシアの勇者ロトの勇者ですよみたいなあごめんなさいえっとネタバレですよね<笑>えっとそうなんですよロトの勇者まあロトの勇者といえばドラクエ123 の, ああの伝説の勇者ですよねで 3っていうのが、まあ、時系列でいうと312の順番で、まあ、ドラクエ1一番最初の時にあのドラクエ1で最後ラスボスを倒した後にあにこのアレフガルドに伝わる伝説の勇者の名前ロトの名前をあなたに授けましょうっていう話だったんですよ。で3っていうのはその1の勇者が 認, 認定されたロトが実は3の勇者だったっていうどんでん返しみたいなね話なんですけどよくよくね今 うろ覚えななんでで嘘かもしれないですよ思い出すとねその3の勇者もあのロトの古から伝わるロトの名前をあなたにみたいなことを言ってたはずなんですよでその3の勇者も剣は自分で作りみたいな感じでやってたんであのさらにそれよりも前のね伝説のロトが実はイレブンの主人公だったというどんでん返しですよでさらにその竜の王様がもしね私が闇に染まっちゃった時はこの剣で ぜひみたいなごにょごにょみたいなね私を倒してくださいとまで言わなかったんだけどあのこの剣で是非って言ってで画面変わったのが「ドラクエ1」の世界でドラクエ1の勇者がその剣を握りしめていざ魔王城に行くぞみたいな絵なんですけどねえドラクエご存知の皆さんあのドラクエ1のラスボスは竜王じゃないですか。悪に染まった竜なんで そのねもし私が闇に染まった場合はこの剣でってもちろん前回も話した通りそのこの剣っていうそのね今回の『11』の伝説の剣っていうのは123の1 2, 3の勇者が持ってたロトの剣と同じ形をしてるんですよ。まあそうですすよねねロトの勇者なんですもん、ね、ででもそれを握りしめて闇に染まっちゃった竜を倒しに行くと。 っていうのでエンディング、真のエンディングが始まるわけですよ。もうとんでもない皮切りやなと思って。でしかもエンディングもね、ドラクエ1から10までの名シーンですよ。しかもドラクエ5で言うと、ビアンカとフローラっていうどっちか の, あの女性を奥さんにもらわなきゃいけないっていうね究極の選択。もうキノコの里、タケノコの里の 究極の選択じゃないけどねカレー味のうんこ、ウンカもうんか味のカレー目がましいわっていうね、あのその究極の選択でよくある、ビアンカ撮るのか、フローラ撮るのかみたいな、あそこの画面がね、その映るんですよ、当時のスーパーファミコンの画面そのままで、それで、でそのどっち選ぶんですかって言ってるおじさんがいるんだけど、ルドマ ン, ルルドマンさんね、でルドマンを選ぶと、私と申すのかみたいな。 っていうイベントっていうかなんかおちゃらけイベントがあってまさにそれがスーパーファミコンの絵で出てきたりねもう過去のそのいろんな名シーンをねこう映してるわけですよやってくれたなとでしかも上は 3D の画面で下は 2D の画面僕あの 3DS でやってるんでその 2D と 3D の絵を選べるんですよ11はなんで 上は 3D の状態のスタッフロールとかで下は 2D のスタッフロールがこう綺麗に流れていくみたいなもうそういう演出もたまらないですしね。であのもう本当これエンディングの話言っちゃっていいのかねあのエンディングの最後はねあれなんですよ「ドラクエスその今までのそのこの「ドラコンクエスト11」とかその今までのエピソードもろもろっていうのがこう最後ね一冊の本に な, り、ま、なってますよみたいのでパタンってこう女性が本を閉じて。 息子を「起きなさい私の大好きな坊や」みたいな「今日は16歳の誕生日あなたは今日王様に会いに行くんでしょ」っていうとこで終わるんですけどこれはねドラクエ3の冒頭の画面なんですよだからドラクエ3よりも前の話っていうのを、えー、11でやってるとその10の位が上がってねまた1から11で1に始まるじゃないですか。 そのね振り出しに戻ってまたロトの話でさらに3の時に味 わ, 味わったもう神みかみですね味わったあの感覚をねまたリバイバルするってもうどんだけやるねんみたいなでしかも「過ぎ去りし過去を求めて」っていうその何だっけ「過ぎ去りし過去を求めて」だっけ今回 の, あのサブタイトルその「ドラゴンクエスト11過ぎ去りし過去を求めて」っていう、まあ、タイトルなんですけど。 本編自体も過去に遡る話じゃないですかその何ていうの世界が崩壊して崩壊した後まあ一応エンディングまで行ったけど仲間は1人死んじゃったし世界は荒れ果ててるで死んだ人もいっぱいいるでこれをね過去に戻ってまたあのやり直すというか過去に戻ってちゃんとハッピーエンドにしますしかも伝説の勇者 とその恋仲だったその伝説の賢者とか僧侶のお姉ちゃんをまた過去に送ってあげてで2人もちゃんと恋を結ばせてあげるみたいなねその過去に戻って問題を最終解決していくっていうタイプのまあドラクエだったんですけどその過ぎ去りし過去っていうのがもうそもそも「ドラクエワンツースリー」のさらに過去の話っていうこのなんか二段落ちみたいないや頭おかしいっすよね。 ところどころいろんなこれオマージュじゃんって僕ずっと多分先週の話もあの一昨日もねオマージュオマージュって言ってたんですけどいやそうじゃないとあのこのイレブンのオマージュがその123456なんだぜみたいなような感じですよだからな何て言ったらいいのかななんかこう親子を見てねなんかなんつったらいいのあのお母さんとかお父さんの方に あの息子さんにそっくりで す, ですね顔とかあの僕弟がいるんですけどいやーなんか弟さんにそっくりですねみたいな言われる時にいやいや俺がオリジナルだよみたいな言う感覚がまあそのイレブンの方が実はオリジナルなんだぜみたいなそんな感じのノリですよね。でしかもまあところどころこの前話し忘れたけどまあ空飛ぶ乗り物のね曲がラーミアの曲になるんですよ。でもそののラーミアの曲に なるタイミングそういえば思い出したのがその双子の魔法使いと僧侶の双子がねえっとまあ隠し秘めた力を発揮して最後その空の乗り物をパワーアップさせるっていう展開なんですけどその時の発言っていうのがそのドラクエ3も双子の妖精がそ の, その空とブラーミアに命を授けるみたいな。でそのそれでこうなんつうのの祝というか呪文というかそういう。 決め台詞みたいなのを言ってで空飛ぶ乗り物を手に入れるっていうそれもまさにオマージュというかね双子が二人の力を合わせてその空飛ぶ乗り物を目覚めさせていくみたいなでそこからのラーミアの曲だったんで熱かったんですよねもうあの一昨日も一昨日で興奮しすぎてるのとま あ, あの冒頭で言った通りね台本も何もないので今日自分が何の話するのかも全然分かんないんですよ。であのなんで 手元にドラクエもなないいししパッケージもないしもう目の前にあるのはマイクだけなんであの忘れちゃうんですけどねもうそんな感じでねまあオマージュだらけなのにはやっぱ訳があって全てのドラクエの原点ってことにするっていうのがこの『イレブン』の話だったんだなっていうまあその伝説の勇者ロトじゃなくてローシュ様だったしでロトって名前を受け継いだのは『イレブン』の勇者だったしそういえば3の主人公も お主はアレフガルドに古くから伝わるその伝説の名前のロトっていうのを受け継ぎましょうともう神話の世界の話のロトですよとでそのそれをのロト3の主人公が身につけてた装備っていうのがアレフガルドでずっと祀られててそれがもう実際に存在したロトの。 装備ととしてての主人公は持っていくとなので、えー、と1の主人公が持ってたロトっていうのは3の主人公のロトでそのロトっていうのはまあ実在したとされてるけど神話の世界にもロトっていうのが実はいたんだよの神話の世界がイレブンだったっていうねこの話何回もしてくけど、まあ、僕もねあの過ぎ去りし時をねこうあの何回も同じ話をするために今日このやつをやってますしねあの人に説明する時は何回も同じこと言った方がいいっていうのをねどっかで読んだんで まあそういう感じでね話してるわけなんですけどまあ今日いろんな話題をねあの乱れ打ちでさみれでお送りしようって言いながらもうすでに14分半ぐらい経ってる<笑>あのずっとドラクエの話をしてるっていうね感じなんですけどまあこの2週間はずっとドラクエやってましたねあの1週間遅れて買ったんですよ発売日が7月の末でえーと多分土曜日だったんですけど翌週の金曜日にドラクエを買ってまあ周りの人にねえっと 今まだオープニングなのとかいやまだ石井くんの言ってないところの話だからネタバレしちゃうわとか言いつつ気づいたら周りの人たちをもうぶっちぎりで追い抜いてレベル99になってトゥルーエンドやってこのエンディングの話をねラジオに流しちゃうっていうねでもねでもやっぱゲーム実況とかやるかなと思ったんだけどいやそうじゃなくてやっぱ動画ってねこうガム縁をねまあの見ながらじゃないと時間を過ごせないじゃないですか でも、ね、満員電車で動画見てるほど手の余裕もないしもうねこう痴漢冤罪したくないんでつり革とかにねこう手を上に上げてね両手でこうやってる方もいらっしゃるでしょうしまあこういう、ね、音しか流れてないみたいなあの番組もありなんじゃないかなと自分の中で思うので、まあ、ふこういうふうにあのやらせていただいているというような感じですね。まあそんなことでそんなわけでもう裏でねこの「さよなら」の前にかかっちゃいましたけど。 まあお盆の話を僕したっけ土曜、海行って日曜、サーフィンしたけど日曜のサーフィンがねすげえ疲れちゃってねもう月、火はもう 寝, 寝じゃくってましたねそうだね一昨日もうも う, なんうの間髪入れずにドラクエの話したからどんなお盆過ごしてたかみたいな話そういえばしてなかったですね。そそそうそううサーフィン行って 結構まあ乗れるまだ立てないけどね乗れるようになって、で横でね初心者の人たちがまあダンスサークルの人たちらしいんですけどサクッと初回で立ち上がったんですよ。やっぱ体幹とかねあの普段体を動かしている人たちはげえなと思って僕はもう 100% インドアでねドラクエをこの2週間で65時間やっちゃうようなインドア派なんで<笑>あの体を動かして海に行くだけで十分みたいな感じで。ねその なんかやっぱありますよねやりたいけどこうできないこともあるしやりたくないけど向いてることってのもあるわけじゃないですか僕やりたくないけど向いてることというかこのしゃべることって去年ぐらいかな自分で喋ることが割ととっく自分では別に思ってないですよなんか人前で喋った方がいいよとか喋ってもいいんじゃないって言われるからまあ喋ってるしあの僕にとってはね 喋るのは大好きなんででも得意だと思ってなかったんですよなんで人前でねあの喋ったりとか人といろんなこと喋っててねそれをなんかネットにそのままあげればっていうのがきっかけでそのまずは月一のラジオから始まって喋ってみたら面白いしまあそのねその DTM のソフトみたいなのも自分で入手してやってみたら意外と簡単にできちゃうんで、まあ、日々自分の部屋でこうやって独り言のように喋ってるんですけど。 なんかね楽しんで週3やってみようかなみたいなだから僕にとってそのなんかなんつうのやりたくないけどというかそんなに対してやりたいとか興味ある自分で得意って思ってるわけじゃないけど実は得意だったこと人から見てなんかよくできてるみたいなことがおしゃべりなんでね。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 ではまた